コーナーでございます皆さまえーさすね木曜日の朝お元気でお過ごしでしょうか私はおかげさまでお元気でお過ごしでございますけれどもまあバッタバタですよ<笑>あのねいろいろいろバッタバタしてますけどでもねとってもいいですよ皆様、大丈夫 ね、<笑>大丈夫ですから一緒にありがとうするッちやりましょうさあということでシスターこの動画さんが見れるんでしょうか私のライブのねこの動画さんをですね見ながら行った方がえー、あれなんですよちょっと待って<笑>さあ皆様お集まりですかいやこれさ言ってもさ全然文句言ってませんよ今。 ちょっと待ってね、今ライブ配信中ですよ。お、やった出ましたありがとうございますすいません、お待たせしました。<笑>ということで、えー、っと、コメントさんも見れるようになりました。はい、愛してる大好きやありがとうの言葉を使いながら、ありがとう、ストレッチ進めてまいりましょう。私、あの、この時間が癒しの時間です、私の。本<笑>当、毎日これね、ちゃんとやりたい、やりたいんだけど、なかなかね、 お時間さんはなかなか大変、最近。<笑>最近っていうか、まあここのとこだけですよ。大丈夫です。はいでは、はなさんおはようございます。よろしくお願いします。お待たせしました。やりましょう。<笑>ではあの両方の手を、足を前に出して。はい、ビフォーのチェックです。どうぞ、おはようございます。はい、どうでしょう。こんな感じ。あ そして、左足の上に右足の上に今日もねデスクワークさんが追いついてない今ね、はい、頑張らせていただきますはい指を横に開いてグイグイまあこの多分期ねもうちょいで終わりますから頑張らせていただきますよあ、はい、でも指を横に開いて 誰, 誰もそれについて聞いてないと思いますけど私が一人でつぶやいております<笑>またまた では指を横に開いて縦に拭きながら「愛してる大好きありがとう」の言葉を使いながらつないといきましょうせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好きお隣の指」「愛してる大好きありがとう」と「愛してる大好きありがとう」自分でね笑っちゃうんですよ「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き」 あのいろいろてんこ盛りなこと、はい、横、隣、愛してる、大好き、ありがとう、愛してる、大好き、ありがとうあの、いろいろてんこ盛りで間に合ってない状態が笑えるっていうね、<笑>はい、とは手て、足握手、足の甲を持って足先、をぐいぐいねじますせーの、愛してる、大好き、ありがとう、笑顔でね、愛してる、大好き、はい、土松の下側を持ちますよ、せーの。 愛してる、大好き、ありが、平常心愛してる、大好き、平常心でいきましょうはいくるぶしを持って足を振りますだからねこのありがとうストレッチの時間が一番いいですはい<笑>足を振ります、せーの愛してる、大好き、ありがとう愛してる、大好き、上下愛してる、落ち着いてられ、<笑>愛してる、大好き、ありがとうあの習慣って重要だねはい、肘を大きく回します、せーの 愛してる、大好き、ありが、笑顔でね肘を回して肩甲骨も動かしてください反対回し愛してる大好き あ, と、はい、ありがとうはいありがとうストレッチ始まってますよはいありがナイスはい手を離して足を振りますあそうだ新しい公園のチラシができたんだった アイシェル大好き、ありがとう。アイシェル大好き、下。アイシェル大好き、ありがとう。アイシェル大好き、足だけフりせーの。アイシェル大好き、ありがとう。アイシェル大好き、サ流ュアイシェル大好き、ありがとう。そのチラシをちょっとここに貼るのを忘れてた。はいでは、右足を下ろします。左足です。ここに貼っとけばいいのかな、こ, こ、はいでは、足を向いた。体重をかけて足先を振ります。 はい、おかげさまで私今日も生きてますよ大丈夫です<笑>はい、では足をグイグイふくらはぎほぐしましょうせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスはいちょっと上ケンカイさん体重かけてせーの愛してる大好きありがとう。はい愛してる大好きありがと 笑顔でね、はい、内ママさんせのあせあの、ここだけの話ですけどちょっと某全国放送に、えー、取り上げられることがちょっと決まりましたよ<笑>また告知しますけど、えー、今月以内に出させていただく予定でございます某全国放送でございますはいではお膝を立ててひっくり返しいやかなりねビッグニュースですよ私といたしましたよはいふくらぎですせーの 愛してる朝の番組です。ありがとう。はい、愛してるだ。まだね。撮影はまだですけど、はい。それも来週あたりも撮影させていただくことになっておりますので、ちょっと告知を楽しみにしておいてください。はい、親指後ろからせいの愛してる。大好き。ありがとう。これは結構ね。皆さん見ていらっしゃる方が多いと思うので、反響があると思います。 膝の下グーですせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお膝のちょっと上せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きお皿回りぐるぐる愛してる大好きありがとうそれをやりつつもさマイブリンクの公演が目白押しでございますが、ね、それもちょっと<笑>バッタバッタしてますはいそしてモモの裏グイグイしますグサッとさしてグイグイせーの 愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスはい桃の内側ゆさゆさしますせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好き桃の外側グイグイしましょうせーの愛してる大好きありがとう桃の外側ゆすって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 愛してる大好きありやが愛してる大好きナイスはいじゃあももを伸ばしますももの上です肘でぐいぐい動かしますよせーの愛してる大好きありが笑顔だね愛してる大好きそのマイムリンクの告知もするんだったまたでしたはいつま先内側お膝ももそう内側せーの愛してる あの7月の2と3同日です愛してる大好きそれ先言ってはかないその告知も間に合ってませんね<笑>ありがとうもう昨日から、えー、予約受付開始6月1日からはいでは、えー、くるぶしを乗っけてぐいぐいほぐしますせーの「愛してる大好き あ, ありがとう」 「愛してる大好きありがとう」「お友達にも教えててあげてください、ねはい、ねは愛してる大好きありがとう」「チケットホームねシスターの名前をあの指定するとこがございましたからそこのシスターの名前を<笑>押してからお申し込みください」<笑>「ここ重要」「はい、大けて、せーの愛してる大好きありがとう」 愛してる大好き笑顔でねもも愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい、では背筋を伸ばして左足さんの首おひの外に左手右手さんお尻前と後ろに転がしますせー骨盤転がし後ろからどうぞせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き大きく動かしてワンモア大好きありがとう愛してる大好きナイスはいでは左手さんを腰の横右手さん右の腰背筋を伸ばしてこうツーバ番を大きく動かしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きワンモアエイト愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好き ナイス、はい、背筋を伸ばし。<笑>両方の手を頭の上で丸。はい、では、皆さんご一緒に右足終了しました。いいです、ご賞をください、せーの。<笑>いいでーす。拍手。<笑>はい、楽マスタ自分の胸に拍手。はい、では両足を伸ばして、えチェックタイムでございます。ビフォアと足が変わったんでしょうか。いや、だいぶ伸びました、アシスタンの足は。はい、では右手さん、どうぞ。よいしょ。 はいこんな感じ左手さんはこんな感じおちょっとまだ遠いですうんあ、うん、膝の下の張りとか全然違うはいでは、えー、水分を取ってください一旦休憩右足終了で水分はしっかりいつも取りましょうだんだん蒸し暑い季節になってまいりましたのでね結構あの水分重要でございますよ。 ちょっとシスターチラシを持ってきます。あの新しいマイムリンクのチラシ、昨日もね、やっと届きました。ちょっと待ってね。後でまた詳しくしますけど、私も飲みました。花さん、良かったです。こちらマイムリンクさんのチラシ。 後でまた告知しますけど、一応先にね、これ、お伝えしておかないと。はい、ありがとうございます。マイムアルバムっていう素敵なね、名前です。パントマイムの、パントマイム、マイムリンクの15周年記念公演ですので、マイムアルバムですよ。アルバムシスターも出演させていただいております。こちらに。ここ、ここ。 はいではさあ左足さん行きましょうマイムリンク楽しみにしておいてください花さんありがとうございます本当重要なんですよこれシスターのね QR コードもいっぱいこれもさ出すべきだったねいつも<笑>忘れてましたこのチラシを出すのをいいですはいありがとうございますさあではいい反対側左足さん行ってみましょう左足さん行ってみようおおちょっと私も今日ね ゆゆるゆるやらせてくださいすみません<笑> 20分って言いながら20分で終わりませんねきっとねまあまあいつものことでございますか伸びしろたっぷりストレッチは裏切らないここも重要ですよここね裏切らないからストレッチはねはいさあ伸びしろを信じていきましょう それでは足をお伸ばしいただいて、左足さんチェックこんな感じ。はい、右足さんもどうでしょう。ん今右足にいて、今度左。まあ、本当、はい、右足さん乗っけて。わ<笑>あ、ありがとうございます。左足さん。右足さんの上に左足さんのっけて、指を横に開いて、ぐいぐい動かしますよ。はい、では行きましょう。じゃ、愛してるが入ってない、ちょっと待って。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 愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイスはいまず下側を持ったらまた雑巾絞る感じ上半身もね大きく使ってくださいせーの「愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好きナイス」 く、はい、るぶしをお持ちいただいたら足を振りますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き上下愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイスはい今日はお膝を持ち上げてくるっと回しますせーの愛してる大好き上半身大きく使ってねはい肘を大きく回してありが反対回し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 ははい、ではチャレンジコーナー来ました背筋を伸ばしてボディを倒して足をアップ両手をアップ両手両足振り水田行動ツイートせーの愛してル大好きありがとう愛してル大好きワンモア行ってル大好きありがとうアイセル大好きナイス最後貯金のポーズ貯金はい手は頭の後ろ お, お膝を曲げてどっちかの足を伸ばして画面側を見ていいですご賞をくださいせーの いいでーす <笑>, 笑顔でね、はい、学習、と、はい、ってもいいですよ、皆様、背筋を伸ばして、いやこれ今ね、造形大さんの、ね、学生さんたちとみんなでやってます、このいいですね、だいぶ皆さんできてました<笑>きまして、ボディが鍛えられてきたあの、学生さんの皆さんもね、実感なさってます。 では左足さんのふくらはぎを置いてふん体重かけてグイグイ動かしますせーの「愛してる大好きありがとう」「笑顔でね」「てる大好きナイス」はい膝のちょっと内側結界さんせーの「愛してるいたいたいたい」「ありがとう」 ゆっかいさん、ちょっと痛いです。いや、はい、内腿酸性の愛してるだ。肉ごとゆすってくださいね。はい、愛してる、大好き、笑顔で、ナイス。はい、では、そのお膝さんを両方立てて、反対側にひっくり返したら。左足さんのふくらぎ外側です。体重かけて、ぐいぐい、せーの。愛してる、大好き、いたたた、ありが、笑顔でね。 愛してる大好きナイスはい、では左足さんふくらぎえぎ、ーえっと、お膝さんを立ててふくらぎ裏側さんですはいせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き声出してねはいでは膝のちょっと 下, 下膝下の骨のところをゴリゴリやりますせーの愛してる大好きありがとう 愛してる大好き、膝上ゴリゴリ、愛してる大好き、ありがとう、愛してる大好き、膝ざりゴリゴリ、愛してる大好き、いたたた、ありがとう、愛してる大好き、笑顔でね。 ありがとう、はい、内ももさん、がっつりつかんでゆさゆさします。せーの。愛してる、大好き。ありが、とう笑顔でね。愛してる、大好き。ナイス。はい、もも、外さん、がっつりつかんでゆすって。せーの。愛してる、大好き。ありが、とう笑顔でね。愛してる、大好き。ナイス。はい、膝裏さんをぐいぐいします。 せーの愛してる大好きありがとう笑顔でね愛してる大好きナイスはいちょっと持ち上げて膝下をぶらぶらしますせーの愛してる大好きありがとう声出してどうぞちょっと下にずらしますせーの愛してる大好きありがとう愛してる大好きちょっと手を下にずらしてせーの愛してる大好きありがとう。 背筋を伸ばしてねイスはいではこの足を前にだらっとしたらももの上グイグイ動かしますせな愛してる大好きありがとうもも上グイグイ愛してる大好きわまえいとはい愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔でね はい、おひざつま先内側ももの横ですせあ愛してる大好きありがとう声出してね愛してる大好きボディごと使ってくださいわんまいとここ念入りに大好きありがとう愛してる大好き笑顔でナイス はい、では左のお膝さん、もも裏横さんに右のくるぶしさんを乗っけてぐいぐいしごきます。いきますよ、せーの。愛してる、大好き、ありがとう。声出して、愛してる大好き、盛大に守りと愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、いいです。ありがとうございます。はい、では右足さんを下ろして左足さんを後ろにたたみます。 左の腰骨さんに手を当ててグッと落としてグイグイ動かしますせー の, 愛 し,、ね 愛, しえー、しの愛してる大好きふっと忘れるねありがとう、はい、愛してる大好きえっと何をしているのかなみたいな愛してる大好きありがとうはい愛してる大好き笑顔でナイス背筋を伸ばします右右ののお膝さんの外に右手さんん。外に手 左手さんは骨盤、うん、おペタを触ってください で, 左手で腰をこう転がす感じ骨盤ね後ろからせーの「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でわ回った」「愛してる大好きありがとう」「愛してる大好き笑顔でナイス」 はい、では手を右手さんを右の腰の横左手さん骨盤腰肘、肩大きく回します背筋を伸ばして肩のラインをこうかはいでは回しましょうせーの愛してる大好きありが笑顔でね愛してる大好き骨盤動かして愛してる大好きありがとう愛してる大好きナイス マットさんたちをたたむ方はたたんでください座骨さんたちを守りますお尻の下の骨さんです座骨さんねこの方々がねちょっと痛い場合がありますので守りますはいでは背筋を伸ばして足は腰幅さんにと、うん、肩幅さんに開いてください背筋を伸ばしてももの裏持ちますそしたら背中を伸ばしたところから骨盤を丸めておへそを覗くところ 伸ばして胸を前に出したからはい、後ろと前と骨盤を大きく動かしますはい、では行きましょう後ろから、せーの愛してる大好きありがとう愛してる大好き笑顔で覚えて愛してる大好きありがとう背中を前だけ愛して大好きウェーブもできますよはい、では骨盤です 腰をその場で、せーの、愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ありがとう。愛してる大好き、ナイス、いいです。さあ、今日のミッション達成、両足終了、背筋を伸ばして、ボディを倒して。両足アップ、どっちかの足をアップ、両方の手を頭の上で丸。画面側を向く、少しボディを倒す。はい、皆さん、いいです、ご唱和ください、せーの、いいです。 はいいいです足を入れ替えるはいその場で拍手とってもいいですはあーコツを立てるはー<笑>上手皆様上手でございますはい、ではマットさん広げてチェックタイム両足さんを伸ばします左足さん、どうでしょうせーのいっ、うん、さっきより行きましたはい皆さんもっとガラケーみたいにね畳まれるはずなんですよ私で頑張っておりますが 朝はこんな感じかなはい、いいです。昨日夜ねストレッチねかなりかなりやるとねベタ跡になります。はい、皆様いかがでしたでしょうか。ご自分のボディの変化ありましたらコメント欄に書いてみてください。水分は取ってください。うんうん。花<笑>さんできましたね。<笑> あのちょっと日々こう伸ばしてねキープするだけでも作られてきますから体幹さんがね腹筋さんと背筋さん両方できてきますよ。やってみてみくださいはい第4コントで、えっと、一つはあの土曜日に、えー、今週ねこのあと次は土曜日にやらさせていただく予定でいたんですけれどもちょっと早く私スタジオエヴァっていう私のスタジオに行かなくてはいけなくなりましたため。 それを日曜日に移動しますので次回は日曜日5日の日曜日の9時からやりますのでぜひご参加くださいよろしくお願いしますはいでは告知さんいきましょうもう一度告知さんをねしっかりはい告知さん「マイムリンク15周年記念公演マイムアルバム7月2日土曜日7、えー、っと19時 3日日曜日は13時と17 時, 17時、夕方5時ですね、この3回、はい、はい、こちらで、えー、かなりのね、関東前向かいのいろんなメンバーさんの皆さん、もう清水清先生を、ね、筆頭に、いろんな方がお揃いでございます、次代さんっていう方もお久しぶりの登場でございます、あと山田投司さん、そしてエディさん。 も登場でございますそして私。で、次第様ね、日曜日、3日の日曜日だけのご出演ですので、ぜひ次代さんのが見たいっていう方はですね、日曜日の方をご予約ください。あとね、私が出ておりましたスクラップ、映像もあるんですよ。スクラップスっていう公演の映像と、本田イヤさんの映像もございます。こちらもとっても楽しみ。ぜひこちらは、えっと、ただいまね、ご予約開始いたしました。 QR コードさんはこちらに載っておりますのでぜひともこちらからねご予約をサクサクしないとあっという間に売り切れると思いますんでよろしくお願いしますはい、ということで「マイムリンク15周年記念公演「マイムアルバム」でございますよろしくお願いしますパチパチパチはい、そしてシスターの「いいですチラシ」が欲しい方はコメントしてください送りますんでまた。<笑> またスタジオエヴァにいっぱいありますねこれ。これはね、畳むと可愛 い, いサイズになりますよ。畳んでみましょうか。あのとっても可愛 い, いんですよ。<笑>何これシスターの等身大パネルがね、スタジオエヴァさんにございますけれども、あのその等身大パネルと同じデザイン。はい、こんな感じで。 さあ、畳、三つ折りもいいでしょうはい、ということでさあ、ということで今日もありがとうございましたすいません、ゆるゆる今日やっちゃいました<笑>ありがとうございますさあ、素敵なね、えー、何曜日今日、木曜日を この引き続きをお過ごしください。ありがとうございます。ここまで本当にありがとうございました。またでは、お会いし日曜日にね、お会いしましょう。明日、金曜日、明日ね、東京造形大さんのラストの会が私ございまして、土曜日は東京マイムカレッジレッスン。そして、日曜日、ありがとうストレッチでお会いしましょう。本当にありがとうございました。ごきんよ健康幅ナイスサンスデー。ちゃおー、バイバイ。